はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕の動画では結構珍しく、都内の方に来ております。というのも、本日訪れているお店がですね、五反田の方にございます、うどん酒場のどごしさんという、まあ、おうどん屋さんに来ておりまして、こちらのね、お店にちょっとチャレンジメニューがあると、まあ、お店さんの方からね、ご連絡をいただきまして、本日は、もちろんタオルを巻いております。チャレンジメニューを挑戦しに参りました。 ちょっとね、えー、公開時期はどうなのかわからないんですけれども、マックさんとかね、エビマヨちゃんがもうね、チャレンジに来ているみたいでして、まあ彼らはね、多分動画の編集が早いので、えー、先にアップするんじゃないかなとは思いますが、そのね、二人がもうすでにね、チャレンジしておりますメニューに僕も本日は挑戦させていただきたいと思います。で、一応ね、先にそのチャレンジメニューの概要の説明なんですけれども、まず、麺が 3kg、で、漬け汁が 1kg ある肉汁のつけうどんですね、合計 4kg のチャレンジメニューとなっておりまして、制限時間がですね、 なんんと20分しかございいませんめっちゃ短いで、えー、今回のねチャレンジはですねもちろん要予約制となっておりまして今回のチャレンジですね成功した場合には代金が無料プラスオリジナル T シャツもプレゼントということで失敗の場合は 5,000 円の料金がかかりまして、えー、でもうですね料理の方はほとんどできてるということですので早速ねチャレンジメニューの方を持ってきていただいて全力で挑戦していきたいと思います。 ということで、ただいまですね、チャレンジメニュー到着いたしました。ものすごくでかいです。で、まぁ、あ、ちょっとね、チャレンジを始めてしまうと、いろいろね、こう食レポだったりとかが難しいとは思うので、事前にね、皆様にもご説明させていただきますと、こちらの肉汁漬けうどん、他店ではなかなか珍しいんですけれども、汁を仕込む際に、背脂だったりとか、通常ね、うどん屋さんでは言えないようなものからも、出汁を取っておりまして、これね、漬け汁がかなり濃クあってうまいってことだったんで、ちょっとね、もうね、来た瞬間から匂いがね、全然違うのよ。一応ね、あの、お店の おすすめの味変ということで、これねニンニクライトこちらの、えー、味変の調味料もありますんで、まあどねこれも使いながら本気なんだけど美味しく食べ進めていこうと思います。じゃあそしたらかき氷の方よろしくお願いします。はい。チャレンジはね3秒前。はい。2秒1スタートです。はい。いただきます。よろしくいますい。いただきます。うわ。 いやでもやっぱそのチャレンジだけどうどんだけで食いたい一回まずねおあ麺うまー い, いまこれあ麺もうちょっと食べよう<笑>うんうん、ま<笑>これね風味自体ものすごくいいし塩とね あとはその分、この小麦の甘みもしっかり感じられて食感ももちもちだしめちゃくちゃうまいから本当にマジでチャレンジじゃない、これは。<笑>うん、うんうわチャレンジですけど<笑>ご褒美ですね、これ。<笑><笑><笑>うんん<笑> う<笑>ん制限時間がちょっとどうなのかってことですけどねうん確かにュールのコクがすごいですねうすこう厚みがあるというかラーメンで言えば本当に濃厚系みたいなコクがしっかりあるスープですね、はい お店おれつけ以外にも あ, のあったかいおどんの汁うどんとかもあったりするんですはいありがとうございますうんそれがまたのもやしがあかかっったりしてちょっと痛み、ね、あたりしてあなるほどそれも食いたいですね<笑>それもめっちゃ食いたいな<笑> 危ない危ないよっうんいやこの麺すごいな表面結構あのさぬきみたいにムチムチしてるんですけど、はい、もうほんと芯がしっかりこしあってっっ、うん、そ表面と中でその食感が違うというかかんでって面白い麺なんですけど ゆっくり咀嚼して、噛み、あ、食いたいですね。ういすうん<笑>うん、今ほぼ全口、二口ぐらい噛んだら飲み込んでますからね。<笑><笑> れるうんうん、合いますね、これううまい<笑><笑>、うん、でままいいんたほんとこのイーグマが。 普通のエリグマよりもちょっと香り高いというか香ばしさがすごくあってもうちょっと手脂が効いて甘みのあるスープに合います ね, ますねうんうんうんうまっ おいフ から。 Oh. うん。 じゃあこれで今ね。これ器はオッケーですね。 う わ, うわしんどいですねこれうわえ。ということ で, です、ね、ただ今、ま、手元のタイムでは残り6分と32秒え13分と28秒かな、はい、という結果となりました。 なかなかちょっといいタイムというか、高、はいえー、記録は出せたんじゃないかなと思います。え<音楽>、ちょっとあの、二人のね、タイムは僕の動画の方ではお話しいたしませんが、かなり高タイム出ました。 おそらくですね、えー、今後、僕だったりとか、マックスさん、ゆナやちゃんの動画を見て、このチャレンジ挑戦したいなっていう大食いの方はね、どんどんどんどん出てくるかとは思うんですけれども、重量以上にマジできついですね。4キロと侮ることなかれ、ぜひね、皆さんも本気でこのうどんのね、チャレンジ挑戦してもらって、まあ、正直ね、 えー、っと、チャレンジにしたくないぐらいうまいうどんなんですけど、まあ、あまり余裕があるチャレンジではございませんが、一応ね、味わいながら、このうどんを食べていただきたいなと思います。またですね、こちらのお店、うどん酒場と名前の付く通りですね、これ2階にもですね、えー、お出し機のこういった席もありまして、えー、しっかりとお酒を飲みながら、いろんなおつまみであったりとか、締めにもね、もちろんうどんも食べられるような素敵なお店となっておりますので、お昼にね、うどんを食べるだけではなくて、えー、夜にもね、ご利用していただいて、ちょっとね、一杯行きながら、このね、美味しいうどん、